一粒の涙が言いたかったことそれは現代社会がなくした大切な何か子供の瞳にはちゃんと今が映し出されています子供は大人の持ち物ではありません